5月22日をもってメンバーのキシユタ27、平野ノシ26、神宮寺ー太25の3人が脱退し、長瀬恋24と高橋海斗24の2人体制に移行することが発表されているジャニーズの人気グループ KNG&PISS。ピス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 今回の決断は相当大きなものであっただろう。そんな重要な決断に至ったヒントとなる言葉がファッション誌、モア、集英社2022年7月号に掲載されているインタビューの中にあるという、同志では俺たちを超えるための選択とのテーマで5人それぞれが物事を決断するときに大切にしている心情を語っているのです。 今回、グループ残留を決めた長瀬は、日常的に繰り返される数々の選択に関して、こんな持論を述べています。音楽関係者。近くこの世はやってみないとわからないことで溢れている。長瀬は、このインタビューの中で、選択について掘り下げ考えることが滅多にない。数千回の選択は、ほとんどがきっと無意識に直感で選んでいるもの。 それをいちいち難しく考えるのは本末転倒というか、と話し、正解を選ばなきゃ、ちゃんと決めなきゃ、との思いがかえって自分を苦しめてしまうことになる、と分析しているのです。前での音楽関係者、長瀬はその上で、こんな風に言葉を続けている。僕の中には周りに流されたくない自分の意見を持たなきゃ、そんな意識も特にない。その理由は、 時に流れに乗ることも大事だと思っているから、どんなに一人で考えたところで現場では何が起こるかわからない。それと同じで、この世はやってみないとわからないことで溢れている。だから僕は、こうじゃなきゃダメだ、と自分を狭めるような考えは持たないようにしています。資格グループを守る決断をした、その覚悟とは 長瀬の時に流れに乗ることも大事だと思っているの言葉は今このタイミングで改めて読むとグッとくるものがありますよね。これまで同じ夢を追いかけてきたメンバーたちがグループだったと事務所の退場を決めた時、きっと長瀬の胸の内にだって迷いが生じたはずです。 でも、彼はあえて大きく舵を切ることでなく、これまで5人で大切に育ててきた k n g o ム s というグループを高橋と2人で守っていくことを決意したのです。前での音楽関係者。それは、周りに流されず、自分の意見を持つべき、との固定概念からくる妙な気負いがない流瀬だからこそできた決断だったように思えてならない。 近く自分の中で意識が変わった瞬間を告白する永瀬。もともとは人前に立つのが嫌で仕方なかったタイプの人間だったと告白している永瀬。